皆様ごきげんよう、久めです。キャラクターボイスは、ゆづゆかりでお届けしています。2023年3月16日、ガーディアンの特訓がついに終わりました。1 6000ポイント貯めるのは気が遠くなる作業でしたが、終わってみればあっという間だった気がしません。新しい職業が増えるたびに特訓カンストが遠くなるのは考え物かもしれません。 さて、ガーディアンの特訓が終わったので、バリーブートキャンプにやってきました。とりあえず、この、ダメージ1回以内でクリアの実績を解除しましょう。攻撃はほどほどにして、避けることに専念していれば簡単なはずです。早速一滴、まあ、あした。余裕でした。次は片手剣特技ダメージでも狙ってみますかね。これは1回の戦闘で10万出さないといけないみたいなので、かなり大変です。何回か挑戦しましたが、いけそうで全然いけませんでした。 スコア累計100万の実績の方が解除されたので、今日はもうこれで終わりにします。あとは誰かの正解動画を見て予習します。というわけで本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。